おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、昨日からね、まあ、取ろうと思って、解凍していた食材があったんですけど、今朝ね、こう、バって起きたら、パン食べたいなと思って、一回ね、それは、冷蔵庫に戻しまして、パンを買ってきました。でイ今ちょっと朝市にね、あのポンパドールさん行ってきて、大量のね、パンを買ってきたんで、今日はこれを食べていきたいと思います。ちょっとね、量が多すぎるので、一旦ね、全部並べます。 はいってことでねこんな感じでパン揃えましためっちゃあるんですけど買いすぎた<笑>これ食べきれんのかなちょっとわかんないけど<笑>それでは早速いただいていきますいただきますまずはじめにちょっと甘くないのかなと思うんで塩バターロール塩バターロールはこんな感じでございます僕ねこれめっちゃ大好きなんですよこれうまくない<笑>いただきます うん、うまいねーうんこの生地って独特ですよね上側がフランスパンじゃないけどこうかめの食感に中はねクロワッサンみたいなふわふわした食感塩がまた効いてていいねうん とりあえず、これラスクラスクとりあえずこのラスクもうんうまいなんかラスクって無限に食えませんだから黙々と食べちゃうで今日先に言っときますあんまりね商品名が分かってない食べたいのを取ったからね名前がよく分かんないやつですここれ、れ続いてこれなんか イチ押しみたいな感じでお店の前に出てたんですけどなんかねレモンのなんかクリームパンみたいなやつらしいです多分<笑>うんうんクリームが飛び出たあのねめちゃめちゃクリームがぎっしり入ってる噛んだところですいませんねこんな感じでねもう中が全部クリーム隙間がね全然ない またね結構甘いんですけどレモンの酸味が効いてて程よい甘みに感じる甘いんですけどなんか飽きのこない味わいになってますねいい酸味、うんうん、じゃあお次にこれこうクリーム系なんかクリーム系の多分まあデニッシュ生地のやつですね も上品ねこれ、うん、キャラメリ ゼ, メリゼキャラメリゼキャラメリゼしたようなナッツがね入っててこの風味がねすごいいいですうんうまいちょっとね喉に詰まる。 今日はね、牛乳用意しましたあパンに牛乳合うなーうめえ<笑>次どうしようかな名前はあのツイストドーナツみたいなやつ<笑>みたいなやつ 揚げパンファンなら全員好きなやつうんうんうまいでこれ塩バターロールのねなんかミルク入りのやつですねこれもうまそううんうん甘じょっぱうまー このヘルス速度を見てると、お腹いっぱいは多分大丈夫そうですけど、やっぱパンってね、弾力があるんで、アコがね、もうすでにちょっと疲れてる。<笑>うん、では、お次にこのメロンパン。確かクラシックメロンパンかなって商品ですね。デフォルトのメロンパン。昔ながらの。あら。今食べたパンの中で一番ね、重い。 ぎっしりしりてる、うん、じゃ あ, あ次ちょっと、ね、これもメロンパンなんですけど、クリーム入りのやつらしくて、なんかメロンクリームみたいのが入ってるっぽいですね。しうん、あしっとりしてる、うまっ。 うんうまっ、うん、ちょっとね甘いの続きだったんで休憩にクロワッサンをうんこれはね絶対に外さないからうんあめー<笑> やっぱりクロワッサンは外せないですねうめえなお次にこちらのアップルパイをうんうんあうまいなんかこのアップルパイねなんか軽いの酸味がねほんのりあって何かなと思ったら中にねレーズンが一緒に多分コンポートされててこれがねいい感じ う, まいうん次にこれチーズが入ったやつこれ本当はね一回トーストとかすると中のチーズがもっと出てうまいと思うんですけど今日はねこのまんま、うん、十分前でもうんうま、ん 食感がすごい、ね、弾力がねすごいやっぱりこれは一回お家で焼いてねサクサクカリカリにした方が絶対おいしい、うん、続いてこのコーンパンちょっとねほんのり黄色なんですよねこれもでもうまそう中なんか入ってんのかなあ入ってない入ってない おうこれもうまいうま い, うまい<笑>パンだけじゃなくてこのコーンのほのかな甘みもあるんでこれ美味しいですねではちょっと次にこのカレーパンねカレーパン<笑>カレーパンをね甘口と辛口が売ってあったんですけど今回は甘口を買っております ザクザクのパン、粉う、うまいねうん。うまあ。これなんだろうなんだっけ、これあれだパンでパンを、お、でなんか、チョコラみたいな、なんかあのパンパンにあのチョコ入ってるやつ<笑>おしゃれな名前は僕はよくわかりません ほんのりね、ビターめなチョコレートが入ってる甘すぎないですねこれいい一応これで買ってきた全種類は食べたかなあとはね普通に食べるだけなんですけどもうね顎はね疲労感すごいすげえ疲れた、うん、チーズとカッ の大大食いって結構大変ですね量はね正直食べれないと思いますあんまりうんよいしょでも結構ハード食感のものが残っちゃったなここにきての塩パンはねだいぶハード<笑> 今日も出しちゃうしかないですねうんっていうことで作ってきましたラーメン、ね、これ辛いんですかね僕食べたことなくてこの日清さんの激辛味噌あったんでね買ったんですけど匂いはねそうでもないんだよなあ辛い辛いあでもうめえうめえ これすすったらむせるレベルではちゃんとかない<笑>ちょっとパンに戻ろうかなしょっぱいの入れたから甘いのでいいしょこっちのメロンパンはめっちゃ好き。 牛乳も2本目でございます。1本飲めきちゃった。で、ラーメンと。<笑>伸びちゃうからね、こっちはね。<笑>これね、めちゃめちゃうまい。あれこれ限定商品なのかな期間限定じゃなかったからこれいっぱい買いたいな。 これスープにつけたらうまいかも甘辛あっこの組み合わせうまい、うん、<笑><咳>味噌がずっといる出来辛味噌がずっといる こちらは完食でございますでカレーパンとこれめっちゃうまいんだけどでお次にというかラストはいラストこの子 やっぱりうん、はあ、はいごちそうさまでしたはいということで本日も完食いたしましたパン食べたいって時に急遽ね予定を変更してパン買ってきてよかったですめっちゃ満足 大満足。<笑>やっぱりね、ポンパドールさんって甘い系からしょっぱい系から全部うまいので、お店行くとね、毎回迷っちゃうんですよね。まあでも今日は撮影だからということでね、もう食べたいパンを好きなだけ買ってきたんで。<笑>もうね、幸せすぎました。まあよくね、駅前とかにあるお店なので、ぜひね、気になる方、えー、まあってか好きな方いっぱいいると思うんですけど、今日のお仕事の帰りにでも、ポンパドールさんによって好きなパンを買ってみてください。